おはようございますでござざいいまますすで実えにくいからもう<笑>ちょっと今日の企画はねまあ僕昔から食い意地が張ってまして駄菓子がもうめちゃめちゃ大好きだったんですよ。やっぱり子どもの頃の夢ってあの駄菓子をお腹いっぱい食べたいとかおっきいものを食べたいとかっていう希望があって、まあ、ちょっとね今回はまあ事務所さんの方にどこかそういった企画できないかと。 お話ししたところですねなんと京神製菓さんからオッケーを頂きましたといっても皆さん駄菓子屋は食べると思うんですけどお菓子会社さんの名前とかだとちょっとピンとこない方がいらっしゃると思うんでこちらこれねみんな見たことあると思うんだけど桜んぼ餅駄菓子屋さんで昔あったと思うんだけどこちらのお菓子を作っている製菓会社さんでしてこれのね まあ、だいたい一個ね、こんな一口サイズになってて、食べやすいやつなんですけど、今回ね、すごいのをいただきました。それが、こちらでございます。うーわ、シャーだ。ああ、でかい。これ、ちょっとね、袋に入っててまだ見えないんだけど、ちょっと開けてみようか。これ。やっべえ。これ、超ね、 巨大サイズのものもを作っていたただきました一歩これよこれれよ、このさすごくない一応ね1枚が約 760g ぐらいあるみたいでこのね1枚だけでこれ約1072粒分の超巨大サイズになるみたいですでね京信星華さんはさくらんぼお餅だけじゃなくていろんなお餅のお菓子を作っていてこれがさくらんぼ青りんごソーダ みかんぶどうだねこれの5種類を作っていただきました僕の夢を叶えるために早速食べていこうと思いますいただきますまあ、とりあえずさ普通のサイズから食うべきだよね普通はこれこうしてね爪楊枝が入ってて一個ずつさ食うやんあ、うまい懐かしいうんよっしゃちょっと僕の夢を叶えるべくいただいていきたいと思いますでけ うん、やっぱめちゃめちゃ幸せかも<笑>うまっう ん, う, ーんうんうんこれはなんか夢かなったわうんうんまた味も懐かしいなうまい、うん、いやまさかちょっとこんな日が来るなんてうわすげえすげえすげえすげえうんいや。 この餅久々に食ったなうんこんなにうまかったっけうんうんそしたらとりあえずこんなにいただいたんでちょっと別の味もこれね青りんごでございますうんあ懐かしいうん やっぱり、ね、さくらんぼに比べてちょっとね爽やかな風味が加わってんだよね確かに青りんごうんうまっあ今回はね夢を叶えるためのものなんで苦しくならないようにねちょっと食べるところだけ切りながら食ってこううんうんうんうんうん、こーら、うん 続いていやマッサオすご<ー>い<笑>これ大でいくわあうんうんめちゃめちゃサイダーこれ炭酸は も, もちろん入ってないけどさちょっとしたシュワット感がすごいぞこれうんうんうん、うん、うま続いてこちら みかんでございます。みかん。あ、うまい。みかんだ。うん。うん、すごいみかん。柑橘系の爽やかな香りするこれ。うま。みかん初めて食ったかも。うん。 これ最後か。最後の多分ブドウ味だね。あもうすごい匂いがする。あ。早速いただきます。うん。ブドウ。うまっ。うん。すごいなブドウ。もうブドウ。<笑>うん。うん。今回別に大食い動画じゃないからさ、これ。 紹介したら終わろうかなと思ったんだけど、ちょっとうまいからもうちょっとこう、うーん、うーん、やっぱ百円分うまいな、うんうん、うん、うん、うん、うん。ちなみにこれが一枚で千七十二つ分あるんで、この十二個入りのパック。 に換算すると八十九個分あるんですよね。<笑>半端じゃないようだな。私こうそう考えると、うん、うん、いやでもさ昔はさお小遣い小学校の頃とか何十円とか百円とかもらってさ中島に行ってたけど。 まさかねあの駄菓子をこんなに好きなだけ食える時が来るとは思わなかったよね<笑> う, んうんうんさくらんぼ餅最後の一切れって言ってもた普通の粒でいったら何十粒分もあるんだと思うんだけどいただきますうんうんうんうまかったー よしごちそうさまでしたと超超巨大サイズのさくらんぼ餅食べ終わりました、まあ、大人になってからは昔に比べると駄菓子とか食べる機会が減っちゃってたんですけどいやーいい経験をさせていただきましたまだ、あね、これ駄菓子なんである程度保存は効くと思うんで他のねこの4種類は楽しみながら保存をしていただいていきたいと思いますまだ、あね、この他にもね これ見てもうめちゃくちゃたくさんいただいたの京神星画さんからこちらもねゆっくりいただいていこうかと思っております是非ね皆さんも大人になってから駄菓子食ってないなって方がいらっしゃったらちょっとね改めて食べてみてくださいいやー今日は大変いい一日でしたそれでは本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあね